Thank you. 動画のご視聴ありがとうございます旅する生人のがしばおしですよかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします今回ですね関東の駅客船に認定された記念として発行されている房総横断乗車券という片道乗車券を利用して旅をしています 中でもこの動画が皆さんにお見せしたい動画かもしれません。というのも小港鉄道は集中豪雨によって一部区間が運休状態になっていましてより詳細な区間を申し上げると上総牛久駅から甲府台駅までの区間運休になっていましてこの区間については代行バスが運行しているということです。 でもう一区間あったんですけれども、実は、運休区間が、こちらの方は早期に復旧したということで、2021年の8月21日から、厳密には里見駅から、終点の上総中野駅までの区間、運行再開になったということです。 今回はその依然運休状態にあるという梓牛区から甲府台の間の被災現場これを皆さんにお見せしようと思いますので是非最後まで見てくださいでは今回の旅も始めていきます 緊急状態にある馬立て駅で現場の作業員の方がいらっしゃってその方にお話を聞いたところ馬立て駅から下り方面に向かって5、6分歩けば被災現場あるそうです今この区間も早期復旧に向けてより詳細な期日小港鉄道のホームページにあった日程によると今年の10月の中旬には全線運行再開を目指しているというお話なので現場の作業員の方の1日も早い復興という 努力の様子も一緒に確認していただければいいいかなと思っています今、画面中央にトラックが見えると思うんですけれども、このトラックが作業しているところが、今回の集中豪雨で被害を受けた現場なんだそうです。 作業員さんが懸命にお仕事なさってます邪魔にならないように気をつけながら撮影を続けたいと思いますご覧のように周辺はのどかな水田地帯です今の時間帯あまり人の姿もありません こういう土地柄場所だからこそ集中豪雨により被害大きくなるんだろうなと思いますね。 これが現場だそうです。向こう側で作業されている方がいらっしゃるので、これ以上接近するのは控えてくださいというふうに、現場監督の方からも言われましたんで、ここまでにしたいと思います。今、懸命に作業されて、そうですね。こう言っては何なんでしょうけども、他の水軍船の第6奥くじ給料ですか。あれが落ちているところを見ているので、それに比べれば、まだ復興中の幸話といいますか、早期の復旧が可能なのかなという印象を受けました。山には建設機械ですが、いっぱいあって、ここまでにさせていただきたいな 思います。 どうもありがとうございます。はいはい というわけで、小湊鉄道の馬立、かずさ牛区間における集中豪雨の被害現場を見ていただきました。今回は短い動画になったと思うんですけどどうでしたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。一日も早い復旧がなされるといいですよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。雨が降ってきました。気をつけて帰りたいと思います。